こんにちは、えー。大変失礼しました。えー、しかし、あのいつでも踊れるよう準備万端です。元気いっぱい踊ります。どうぞよろしくお願いします。万豪に勤し踊る人たちを今こそ七色に輝き。 いろ構え you ありがとうございます牛く市からね、初参加してくださいました牛くカッパナルコ会の皆さんに盛大な拍手をお願いいたしますえー、大人に混じってね、ちっちゃな女の子たちがみんな元気いっぱい踊ってくれて本当に可愛らしい、ありがとうございますさあ、さあさあささ、続いて踊っていただくしゅうみさんですよ準備は OK ですねさあ、それでは踊っていただきましょう、今年 今年で2回目の参加になります。栃木県栃木市から駆けつけてくれました。サンキッズプラスの皆さんに踊っていただきましょう。どうぞ。<笑> 皆さんこんにちは栃木県栃木市から参りましたサンキッズプラスです精一杯